あの子たちの日記帳が社長と遊んだ時のエピソードでいっぱいです。<笑>気になるなら一緒に読んでみますか。突然襲いかかる痛みより何も感じない瞬間が訪れるのが怖いです。あの子たちも社長もこんなにも近くにいるというのに。 みんな、助けて。もうやめてください。やっ。やめて。やっ。同調率100、百パーセント。やめて。同調率100、百パーセント。やめて。 この気持ちは、悲しみの色。